英語に思える闇夜の中で鳴り響くは襲来あの輝きを再び確かめに行こう王家第23章黎明 から見えるすべて輝いていること。 なぜか僕は。行きまし オーバしに。 全て、終わりなのだろうか。どん底でも、前を向きたいと、そう思ったとき、そこが、いつだって、